お願いしますはっきり言いますね、私たち、夜さかい踊りは下手くそでーす、本当ごめんなさい、ただですね、会場祭りを盛り上げることは、どこのチームでも負けません今日は皆さんに楽しんでもらえればという愛の手を用意してまいりました、皆さん、日本代表の応援ということなんですか、はい、日本チャチャチャ、日本チャチャチャですね、あれ、私たちもじりまして、よさこいチャチャチャってやらせてもらってます、はい、ちょっとお手本にしゃくて練習してみますよ、はい、せーの、よさこい。はい よさこいよさこいよさこ い, よさこいありがとうございますぜひ曲の最初の方と中ほどにやりますんで一緒に手拍子しながら楽しみましょうまたですね曲の途中に三三七拍子に合わせて手を万歳してくださいっていう振りがありますちょっとやってみますよいきますよせーの手を上げてはい手を上げてはいみんなで一緒に手を上げてはいサッカーせよはいサッカーせよはい、はい、みんなで一緒にサッカーせよはい ちょっとだんだん速くなってきますからその、ね、リズムを一緒に楽しみながらお祭り盛り上がっていきましょうじゃあお二人こそ乾お願いします2019年新芸組アクトもですねチームとしての踊りの披露は毎年このですねええよさこい金山フェスティバルのねえこの機会を第2人じゃないですかねというふうにさせていただいておりますまままだまだ練習不足でですねえあまり 上手には踊れないかもしれないですよ。元気いっぱい踊りますのでよろしくお願いします踊り子を願りっていきましょうそれでは参りましょう新劇のアクトでマジカルドカトーントバンバンバンさあお客様最終回まいりましょう。せーのよっしゃ来い 見ていただいた並びに参加していただいたお客様に感謝。きょうすけ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。新芸組アクトの皆さんでした。